こ れ, いしま こ, れこれは黒松黒松ですこここ ま, ま作らね、まあ、そうううといい枝をこう幹に近づけていくうて、ね、こういう作り方しますから、ねはいはいはい、これ模様がいっぱいついてるんで県外くらいにまで持っていこうかなってどうかね 県 外, 外近く黒松の文字ってあんまりいいねあんまりいないですね、うん、赤松だったらいいけど、うん、下げてっちゃうずっと、はい、向きを変えてきます、はい、きつくやるんでこれテープ巻きますから、はい、葉っぱがちょっと多いから少し減らします、はい、どういうふうに減らすかこの分かれ目に近くに黄色くなってる葉っぱもあるし去年の葉っぱはこここれとこれですね このの葉っぱとここ間。これが去年の葉っぱですからおととしか、うん、おととしの葉っぱでこれが去年の葉っぱ芽が、はい、のってこれをこのところを少し取ってきます古い葉を、はい、全体的にこれやってきますからね、はい、でこれ今手で抜いてますけどねハサミで切った方が本当はいいんですよね、はい、ハサミで切る場合はこう袴ってのがありますこ れ, これが袴、まはい、これ。 これを残して切るんですよだからここでちょっと上でこう切っていく、うん、ハサミで切る場合、はい、それが面倒な場合は抜いてきます抜く時にまとめて抜いちゃダメです1本か2本持って抜いてくると袴が残りますからこれなぜ残すかっていうとここからはまた芽が吹いてくる可能性あるわけですよね、はい、この袴が残ってるとだからそういうふうにあの残しながら葉っぱを取っていく切るのが一番いいハサミで切るのが一番いいんです これまとめて抜いちゃうとね、あの、下の枝の方まで傷ついて、袴はなくなっちゃいますからね。うん、葉っぱ抜くのはあかってるんですね。三本とか四本とか出てるところあるんで、少し枝抜いて、うん、いてきます。カ抜き、三本。ここか。これ三本になってるんで、一本抜きます、これ。うんはい、下のやつ抜きますから。これ あとはここの車枝1、2、3、4、この芯を入れると5本になってるのが1、2、3、4、5、6本になるか、はい、ここね、こんなになってるこれ<笑>これもうちょっと抜いていかなくちゃいけないんで強いの抜いていこうかな頭の方なんでちょっと強い枝抜いていきま す,、はい、2, 本 2, 本す 2, 本2本、2本で本、2本抜てきます2本、2本が一応基本になるんです5、はい、3本 りりまますこれで枝抜きは終わしたん、ねはい、ななちゃったらうほ、ん、<笑>うが、ん、い, いいですよね。これねこれ模様ががいいいいいいよにしちゃゃっったたももなな感感じじじする、うんうん、小さく詰めてってもいいかなってか、まあまあねうんう方 黒松っぽいかかなーー、ね、足元にこんだけ近くく模様がああるから、はい、小ささ作れテテププきまますすこのはは一般的的ででりせん実験的なやつです<笑>皆さんはラファイア巻いてるやつね。はい これ弾力性があるから、いいと思うよ、こう曲げてもね、ポケっていかないの、うんだよ。ただ欠点は蒸れる、うんねうん、蒸れる。夏場は。夏やったのもあるけど。<笑>大丈夫で、ね、今のところ。今のこ大丈夫。今のところ大丈夫。気、うん、が窒息するんじゃないかって ね, ね。その思っちゃうから、から冬は大丈夫です。結構きつめに巻いてるんですか。きつく巻いてる。きつく巻いてる。うん で、これ二回巻いたら、二十に巻いてある。目いっぱい引っ張ってますよ、あれ。ゴムは悪徳印も同じ。あのタイヤのチューブ巻くときも、目いっぱい引っ張って巻かないと。効かないからね、うん。これ、結構大丈夫だよら。や、うん、見てくれ悪いけどね。うん、やばいよね。<笑>結構回る、ね。うん どうに作るか、<笑>こうやっていっちゃうか。そうですね。で、こっち向けてで、これ、刺さないで、ここで、刺されとっちゃったから。はい。 枝の針金、ね、け終わりました。はい、そしてはこの幹うってます。かからいでうちょっっとがいな。<笑>もう1本入れる。もう1本<笑><笑>こっちだ、ねはい。 本間外ぐらいでいいでかな元の曲はほとんどあ結構活かしてますからねこれあのちょっと若手とかもっと強く締めるとかそうにしてるだけでちょっとねじってますけどねこなんかもうちょっと強い曲入れちゃうか ちょっと逃げず頭枝を下げないでこれ全部を伝説にげてきますこれ。 上にああ上げていくる上向き、これ下げるとこうダラーンってなっちゃうんで上に上げた方が勢いをつくつくするんですよね、はい、上に向きますからね。面白い形になった。 サイズもも 小,、うん、小さくななっったね曲もねいいい模様ががてるここ立ここ<笑>体体的全変わっちゃうから、ね、<笑>そうですね。 なかなかない形ですよ。ここからこんだけだ、ね、来てるって。うん、か細かい模様がいっぱいついてたからね。うん、これ こ, こんだけできるんですよ。なるほど。枝で持ってんですか。これが後ろか、うん。葉っぱがまだうまくできてないけどね。うん、でこれこの前の植物葉っぱ上向いてくるからゴエモツと違うんでクロモツ葉 は, ず は, ずはず上向いてきます、うんうん。こっちを上使う上使うれば剣戟を作れる。 外でね、でこのぐらいのいいんじゃないか半径ぐら い, い半径、うん、でねこの針金掛け、はい、この木の針金掛けっていうのは模様がこういっぱいついてるんですよ針金が外に来るようにこうみんな外曲の外に来てるでしょこれ背中に当てるように、うんうす中こうずれちゃうとグッと締めた時に当たってないと あの折れるか、うん、隙間が空いてきますからね、はい、針金、ね、か, かける時は大体背中背中に当たるようにして、はい、でそこから曲げるって こ, とこれここからこれ逆に曲げたらここに曲げたらこう折れちゃいますからねもともと曲がついてたじゃないですか、うん、曲の背中にかけててるのからってことですよね、うんうん、先が楽しみな、うん、やっぱあえてひょろひょろっていう部分地もいいですけど、うん、やっぱり黒松だからねそうですね 赤松だったら文字いいけど黒松だったらこういう、うん、少しやったんでしょう、ね、そうですね、寄りました、うん、だいぶコンパクトになりましたねこ 心, 拍心拍だね心拍だね黒松心拍だねクロマツもこういうぐちゃぐちゃのやつも、うん、古くなるとかっこいいですよね、うん、ここうん、そうこれで。 もうちょっと太ってもいいかなっていうか小さくしたからねやっぱり文人調だとねあの太らして名前だけど、うん、このぐらいチクックって締めたから右太ってもいいんじゃないかな。ね、これもう一回りぐらい、うん、あと鉢だなこれこの八じゃね結構こういうねひょろひょろっとした素材結構あるじゃないですかあんのまあ売ってるのはありますよ あ, ただああいうふうに細かい曲が入ってるかっていうと難しいけど、うんうん、ああやっぱりこう足元だようん。 これ下ここにちゃんとした曲がついてるよねそうですね。第一曲目でどれだけ下の方についてるかって、うん、足元の曲はね後から作れないからそ う, ん、うですねあの小さく作れるんで<笑>あそこのあるそこにある心拍だってだよいあれ大きくなってるけどあれ結構模様がね細かい模様がついてるんだ、うん、あの入り口のとこにあるやついきますかえあっこっちこれこれこれ素材の これれ見て、て、うん、足元こんだけこここんんな下ののるこれいのいいね。長切っえば、ういうも の,、ね、ううのだとそう こ, こ, はそれこれがダメだね、うん。生かして作らないといけなくなってない。 これはこんーーがん<笑>これこだだ、ね。け、うん、ののうについいてるんれれと値段はいどうも。<笑>